皆さまこんばんは。DJ 朝ピこと朝香智子です。今晩この後6月22日の25時から朝ピのピアノプラネタリウム第12回の放送があります。今回のゲストは私が所属するレーベルジムズレコーズの代表であり、超絶技巧のジャズピアニストジェイコブコーラーさんをお招きしております。初めてお会いしたのは2016年の秋頃なのですが、その時から現在に至るまでずっと。 と圧倒されっぱなしのプレイを間近で体感させていただいております YouTube でピアノ演奏活動を精力的にされている方としては最後のゲストになりましたが今回も濃厚なピアノトークをたくさん伺っておりますのでどうぞお楽しみにさてラジオ放送後週末にアップされるジェイコブさんとのコラボはストピ動画としても超絶有名なあの曲を初めて一緒に演奏してきましたちょっと先出ししますのでどうぞ うん、上で、ずっけど、次のス僕はずった、はいはい、<笑>で、だけど、あの二回目のパーが、うんうんうん、でなーか知らないけど途中で。